ま、う、あ、ん、美味しい。美味しい。どう。ああ、美味しい。<笑>うん。美味しい。はい。今からですね。はい、台湾に向けて。 行っていいきたいと思い ま, す思いますーもう出国審査もねすんなり終わって、うんね、今すごいねなんかパスポート乗っけて鏡を見たら顔認証されるって<笑> す, すごい時代だね、うん、はいというわけで楽しんでいきたいと思います翔ちゃん体調良くなってよかったねよかったこれが今日僕たちが乗る飛行機エヴァエアーです はい、というわけで台湾着きまし た, ましたー実はですねあのー、雨のせいで、ねはい、3時間遅れで<笑>ようやく着きました、ね、飛行機で3時間待たたされたよ、ね、うもう 倍, じ倍近く飛んでますね<笑>よしということでこれからですねまあホテルに向かって夜市に遊びに行きたいと思います行ってきます よし、着きましたー。よいしょ。中は、ね。うん。わーあ。でっかいです。<笑><笑><笑>これなんていうの。だ<笑><笑>。これはダブルのダブルだね。ようでかくない。でかいね。キングっていうのかな。キングサイズなのかな。わかんない。すごいでかい。すごい。 へえ着、ー、きました着<笑>きましたねいや長かったね長かったねだってここまで来るのに、うん、だってここに着く予定が6時ほんとは6時くらいの予定だったんだよね、うん、今は今ねもう9時9時台湾の時間で、うん、9時半9時半か見えたもんこれからねうんご飯とか ね、ちょっとホテルの周り行ってみようかほ、うんとはその6時に着いたら夜市に行く予定だったんだよねうんでもなんかちょっとねなんだかんだ行けるのが遅くっなっちゃた。まあでもここら辺でご飯できたらなーと思って、うん、なんか美味しそうなお店探してみよううん、うん、どうするそれ有料だったらえ<笑> そ, んそんなことない ね, <笑>ねー タピオカ飲む、タピオカ。あ飲みたい。あるかな、近くに。<笑>どうかね。うん、でも、なんか。じゃ、<咳> と, とりあえず、お腹すいたかな。よし、ね、そしたら、ゃ早速行くか。うん、うん。行きましょう。行こう、行こう。うーん、ああ、まあ、いい。さあ、街に出ました、もう。 交通量見て見てなんかさっきここでさああがあるんだけど本当だ何の店だろうちょっとだけ見ていいすぐ、うん、近くにセブンデターあんちゃんうんうん 2日目2日目今から朝ごはんを食べに行きたいと思いますねうんなんかいいお店があるといいんだけどどうだろうちょっと探してみよう、ね、探してみようはいうわ美味しそう 補償你们等待的时间上跟配色多稍微有帮你们分等秘密武器要不要辣要不要 辣, 不要辣好啦了要，让开来看啊不来也姐束也姐束我們现在没有换完了哎然后都都有品啊只有这一 個, 饼啊就个 一, 个一你要等下一张啊最后里面一张是泰太阳的哦 りおにぎり<笑>とあとはあとねネギ日本語でネギケーキって書いてあったんですけどネギ餅みたいなこんな感じうん美味しそうだよね、うん、食べましょう食 べ, 食べたい俺おにぎり食べたいおにぎり食べたい翔ちゃんは、うん これはこっちじゃ2かなか、うん、あ二つあるからるあ切ってあ来たるあっさあいただきますねお腹すいた<笑>うん食べますおいしいうんお米はね、うん、なんか多分もち米っぽい感じちょっともちもちしてる、うん 米自体ね、これ味は付いてなくて中にね、なんかタカナみたいなやつとかあと卵と、あと揚げパン、うん、が入ってるそうなんだこっちはですね、うん、なんかお好み焼きみたいな感じかなあ、そうなんだうん、美味しい生地ももちもちしてそう、うん この2つで75台湾ドルだから約4倍くらいにしたらいくらだ300円くらいうん、ある、ねうん、あっおいしいこれうんうんうんうん 僕たちはこちら、はい、こっちシーリン駅に来てまーす。ここに何があるかというとシーリンヨイチ。ヨイチでーすめちゃくちゃ来たかったからね。うん、ここでお腹いっぱい食べよう、ね、と思います、ね。食べて飲んで楽しみたいと思い ま, ー す, いまーす。その様子をお送りしますので楽しみにしててくださーーい。では行ってきまーす。<笑> よかったね、うん、いいよかっ気をつけてね。 いいやった、ね、美味しいいよかったよかったこれもあいいあちゃんと味がついてて美味しいあ、うんうんうん、っ,、うんね、っありが と, うがとうございったサクサク。うんおいし い, 美味しいうんお、はいしいというわけで今回ですねい、うん、あの シーリンヨイチを案内しておいただく<笑>、うん、サム＆リチャードさんで す, す。よろしくお願いします、はい。サム＆リチャードさんもですね、あの台湾出身のリチャードさんと日本出身のサムさんのカップルなんですけれども、はいどもはい、今回台湾に来るということでお声かけいただきまして、一緒にヨイチに来ることになりました。カップルデート。はい ダブルデートですね<笑>、うん、いろいろいいいいよししくおお願願ますた<笑>いてなんかありがとうございます。 あれかううんん茶だって初めてのの茶ううん<笑>んんいいしどな味あ甘い、あのー、黒糖の味甘、うんまあ美めっちゃおいしいです。 あ、美味しい。うん。本場のタピオカ。ん<笑>はい、次は胡椒餅を買いたいと思います。すごい行列ができてる。 ミシュランで、年をゲットしたお店らしい。すごい行列だったね。うん、これは、1人以降ぐらい。ね、どうなんだろうコショウ餅。ね。このぐらい暑い熱い。これちょっと食べてみたいと思います。ゴマがたくさんついてる。さあ、いただきます。うん、あ、そう。<笑> 気をつけてやけど。うん。うん、おいしい。なんか、何が入ってたの、ね、ギ、ね、とそっか。いろいろ入って。なんだね、お肉。お肉とかさ。うん。だねね。青ネギとかいっぱい入ってたよ。うん、美味しそう。 なんか、肉まんみたいな硬い、うん、ちょっとカリッてしてそうだよねでもそう匂いは本当胡椒が効いてる感じで、えー、めちゃくちゃ美味しいですビールに合いそううん<笑>、うん、うん。あこれうんおいしい お醤油が効いてるな、ね。うんちょっとピリッとしてて、うん、でもなんか具沢山で美味しいね、美味しそうだよねハッキ 台湾ドル円円くらい400円くらら い,、うんうんうんね、いいどんな味なんだろう ね、食べれるかなはいいいね、ね食食べべれるるかななんん結構すごい匂いすご匂よよう、はい、う<笑>ドキャベツてみ どどんんんななななな味どの 味, どの味ですか<笑>なんだろうな<笑>食べれなくはいやいいいいと思う。 うん、がうの笑顔えー、えいね<笑>なん か, 後からさなんか鼻に何か抜けるのない うん、でもまあ、こういうものかなみたいな。本当。うん、食べれなくてもな、ね、い。あら、意外と。意外。しょうちゃん大丈夫、うん。ちょっと意外。なんか、お酢。ああ、ま、うん、なんかちょっと酸っ黒い感じだよね。酸っぱい、うん。黒酢なのかな。あ、黒酢パン。あ、ないですか。パンツ。 まあ食べれなくはない感じ、ね。<笑><笑>って感じでした。わー。わー<笑>はい、台湾最終日です。えー。ありがとうござい ま, す, ざいます。おめでとうございます。で見てこれ、うん。なんかこのレインボープライドの期間中だけ横断歩道がレインボーカラーになるみたいな。